おはようございますどうしたん今日今日のばす釣りに来てますこの前ジンくんとスターさんが2人でのばせ釣りの長考に来てめちゃくちゃなぶらあってで楽しそうやったんでみんなで来ましたで今日のメンバーが<笑>ジンくんどうもでパンくんどうも<笑>で助っ人の「 みちくんはじめましてみちごんみちご ん,、まあんの<笑>まあ、僕の分身です嘘です僕の先輩です今日はね、一人おらんけど あ, あ、ゆうと、ゆうとさんなしえんのゆうとくん多分二日酔いで倒れてると思いますな、ね、<笑>ので、昨日まで来る予定だったんですけどさすがに疲れたということで 今日は後川の参戦になります君今回の購入品ジンさんね昨日勢いでスラディック5000エクストラギアいやかっこいいですよねエクストラギアかエクスエクストラハイギアってやつ頑張っていきましょうははい。はい。 <笑>誰あまあまあまあまあ。誰か<笑><笑><笑><笑> お菓子ちゃんと買ってきましたんで、はい、ドでしょ。集、うん<笑>あないわ。カードは集い。こんな。来たあ。ここおお。やってやってるやん。えー、いやいいんんい や, やってるやってる。これやらかしてる。いやだって焦げ焦げ？いやもうもうやりすぎ。真ん中 だ, だって<笑>真っ白やで普通。いやでもっっ、ね、いいんじゃん。いいんじゃん エ、ね、ンちゃん、コ<笑>ゲ、焦げ焦火してみますい や, いや、真ん中の真ん中の緑色の液体出てるさたほんまマジいおい やりまなか な, ん か, だ な, なんかシュールやな、ね。 いいねえ。<笑> <笑>ないんだイエーイ なんだお前めっちれサムネでやで。<笑>サムでーよ<笑> うわ、うんうん、めっまやめちちゃ気持ちいいーーい大でですね大爆上ですねね、今日やばいです、ね、す優太さんやばいっす。 さん、釣ってるとこ見せてくださいよ。さっき、一人だけですよね。二匹かけた。愛愁漂ってますね。頑張ってほしいです。ゆうとさん。あの、背中に見えるジャイアン。後ろで手組んじゃってますよ。もうやばいな、もう。 っってくれれよ、野野球球少年、野球防止へー、へー、へ ー, へー、リーダーやたた。いいね。らカメラにキー取られたこれ見たら。 あれ….キスか思ったのに違うえなぜ？でキスじゃない釣れてるやんモてるモてるはい大丈夫ああ <笑>ーま、やらせですかって言われる。よし、こっちで釣れるぞ無る。無限に釣れるな。って言いながら釣れてないんやけどよ。綺麗に取られてるわ。お前こっちは持ってえだないんじ ゃ, いいんゃな。 だい痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛い結構引くぞいいんちゃんいいんちゃんいいんちゃんうえいやっと連れてるシーン撮れた 女も今今日のチョーカー今日ののです34 34人タイズもほぼ一 緒, 一緒っす、ね、何しようっいいいい、ね、な種類、うん、なんかのこうういとろ色ゃじあおぽ一緒です。<笑>はい どうもお疲れ様ですお疲れ様でしたお疲れ様ですもう、どうなることかと思ったけど<笑>そんな<だ>よ。<笑>ピシッと7羽といてくれるの<笑>ピシッと気をつけして三人で7羽といてくれるのなんなんこの絵うっせーで正解だなうっやろ、そうっすね青、まあ、も, もん、ねはい、あもついたかったけどね青もんたかったけど最後にまあ良かった、じゃあそういうこともあるかなとね。 でよかったですは初めてのミチはでしたかうもうちょっとねカメラの前で釣りたかったんですけど<笑>あっという間カメラまら釣れないです<笑>ままりあ次頑張お疲れ様です。